皆ささんこんこにちはンです CT125 ハンターカーブ納車されましたいやもうね、あのーま、新車で買うと今1年待ちぐらいの人気車種なんですけれども、ま、今回中古なんですけどね、えー、ようやく手元に、えー、来ましたいやめっちゃ嬉しいマジでずっと欲しかったからで、ね、結構あのカスタムされてるとことかもあって今度ね別の動画でハンターカーブの紹介はしたいと思います で今回、えーと、ハンターカブ買ったんで、えー、せっかくなんでキャンプツーリングしたいと思います、で僕今、今、えー、熊本にいるんですけども、も、えー、熊本から今回は長崎の方に、ね、行ってみたいと思います、ちなみに今回の動画は楽天モバイルさんとのタイアップ動画になっています。 ということでえー、ハンターカブなんですけれど も, もうずっと欲しくてただもう注文しても、えっと、新車で買うと、まあ、1年待ちとかだそうなんですよねで1年はちょっと待てんかなということで、まあ、ちょっと中古で購入したんですけれどもところどころカスタムされててめちゃくちゃ使いやすいものを、えー、購入しましたさっきコストコで、ね、オープニング撮ったんですけども、えー、今熊本のイオンに来ています僕ね結構熊本の田舎の方に住んでるんですけどもなんと現在楽天回線につな、えー、がっております さっきイオンの前で回線を確認したところちゃんと楽天回線につながってました2020年4月時点で、えー、楽天回線の人口カバー率は 97% を超えたそうです、まあ、せっかくハンターカーブ買ったので今回は、えー、長崎県僕熊本に住んでるんですけど長崎県にフェ、えー、リーで行って、えー、長崎県の方スコ観光スポットを、えー、ハンターカーブで行って、えー、その写真をね SNS とかにアップしたいなというふうに思っていますはい はい125です。はい、はい、はい、はい、ということでフェリー着きました、あの後ろにあるねめっちゃでかい細長いやつがそうですね、なんかこれ高速船らしくてかなり速いらしくて、熊本と長崎は30分で結んでくれるそうです、でね、えっと、ここフェリー乗り場ということで熊本の端っこの方なんですけども、えー、きちんと楽天エリア、えー、つながっております。 僕楽天モバイル自体はあのサービス開始当初から使ってるんですけどもあの頃に比べたら回線もねあのエリアもすごい広がってかなり使いやすくなってますあの原付 125cc を原付に分類されるんですけど安すぎるフェリー代金が自分の、えー、と僕の料金とバイク含めて1860円だったかな1800円台で、えー、乗ることができましたいやー、マジで雨やんでよかった、マジで雨止んでもう、ね、目の前にあれ長崎見えてるんですけどね、あれがもう長崎です。 あ、細長いね、やっぱね。すげえ。はい、一つ。はい。ありがとうございます。さ、は、て、い、あの反対側のニュース。あ、はい。うわあ、ああああ。長崎上陸。ちょっと曇ってるけど、まあ雨の心配はなさそうですね。えー、っと熊本はですね、えー、道わかるんですけども長崎わかんないんで引き続きグーグルマップで、えー、見ながら、えー、行きたいと思います。ああお城ですね。島原城にやってきました。 まあ、島原城もね結構素敵なんですけどあそこにあるこう雲仙の雲雲に隠れてる雲仙もまた素敵ですねよし100円100 円, 100円ああ500円しかないですはいはいありがとうございます、はい、よっしゃ島原城行くぜお結構な坂道やね よしちょっと軽くこのお城と、えー、ハンターカブを写真撮ってから、えー、SNS アップしようかなじゃあいきますよはいチーズはいですね島原城楽天海鮮さあ本日1個目のツイート、えー、ハンターカブで島原城来たということで、えー、ツイッタートしますはいということで島原城を後にして次はですねな ん, とかなんとか駅に来ます大岬ステーションに来ました いやー人多いかなって思ったけどやっぱ多いですねはい、キーズはい、ということで2つ目の目的地大岬駅に着きましたこちらも、えー、楽天回線つながっています今日はカウンターカで長崎を守るは大岬駅、えー、ツイートといやちょうどね電車来ていや黄色い電車映えるねまた、えー、大岬駅えー、ここでねさっきカフェでえっとコーヒー買ってこんなここってどんな感じなんですかって聞いたら 平日はやっぱ、ね、少ないそうですここのねお姉さんねすごく優しいあの方だったんで、えー、大岬駅来た方は是非行ってみてください、えー、次は長崎市内の方に向かいたいと思いますいや女の子たちがめちゃくちゃ多くてなんかみんなね「めっちゃいいめっちゃいい」って言いながら写真撮ってるのを見ると、まあ、ちょっとハッピーな気持ちになりますねカップルも多いからそこはちょっと注意しないといけないですね、えー、長崎市内、えー、1時間25分かかるんですけども次はオランダ坂とかね、えー、中華街に行ってみたいと思います いやーハンター株やっぱね映えるね森の中アウトドアの中でも映えるしこういったここ人工的なものの中でもこの色とかさこのなんか無骨なスタイルスポーティーってわけじゃないけどどこ行っても映えるのがすごいなと思いますこういうところで、ね、熊本じゃなかった、えー、長崎市内に着きました長崎もね路面電車って熊本もねあの路面電車ってあの<笑>熊本に帰ってきたっていう錯覚してましたわわわかんないわかんないこ怖っ おお、路面電車って怖いよね、<笑>まあこんな感じで、ちょっと初めて来る場所、ほぼ初めて来る場所で、結構、路面電車もあったりして、複雑な道路ですけれども、やっぱ1 2 5号やとね、走りやすいですね、ええー、っと、オランダ坂、着きました、ここだよね、うわー、うわー、うわー、めっちゃ坂やん。 僕、思い出した修学旅行で行ったタクシーで行ったもんね、本当はタクシー禁止されてるけどタクシー乗ったっていう思い出があるおー、いいね、バイクで行くと楽しいね、おおー、やば何この坂、やばい、や, やばい、やばい、やばい、やばい、やばいでしょ、これは、これはやばい、やばい、やべえ、おー、よし、そこに、えー、さっきのぼ歩いて登ってきたそこにカメラを追いかけあ仕掛けました。 コでオランダ坂ですいやここバイク止められないんでね下の方に止めてきましたでえっとここも楽天回線につながってますで写真撮った感じがですねこんな感じになりましためちゃくちゃ良くないこれここで撮りましたじゃじゃん一旦投稿ここいでんいんてんいい感じですねこのフォグランプがねいい感じですじゃあ次は、えっと、中華街に行きたいと思います とということででオランダ坂でした見てみてただここ 20% って書いてあるからね、勾配、見て分かるかな、これ、これね、分からんと思うな、カメラじゃ、すごい。ということで、ご飯は僕は食べたいんですけれども、あの中華街ね、駐輪場が近くにないとね、止められないから、どこに止めればいいんだろう、ちょ駐輪場って検索してみようか。楽天回線、えー、っと駐輪場 オッケーあーこれか、あこれだ、これだ、あよかった、よかった、ここ、あしかも目の前じゃん、もう、最高じゃん。 いいところで帰ってきました。えー、っとね、まあ入り口から出口まで結構あちこち歩いてみたんですけど、あんま僕こう食欲食欲なくてなんか多分夏場ってかなんかと思うんですけど、なんでねえっと角煮饅とかねあの旅歩きできるものを買おうかなと思うんですけど結構売り切れで、まずゴマ団子とこの角煮饅だけしか残ってなかったです。で、えー、タピオカとかなんかこうそういうドリンク系もなんか欲しいなと思ったんですけど空いてなくてなんでえっとキンキンに冷えたコーラを買ってきました。 こういうところで長崎の中華街です、ね。こちらでも楽天の回線に繋がっています。でここで撮った写真がですね、えー、っとこんな感じです。で、ね、結構これもいい感じで撮れてるんじゃないですか。やっぱハンターカ株とかね、結構明瞭度上げるとかっこよくなりますね。これもツイート。<笑>ということで長崎の中華街でも楽天モバイルでアップロードしております。かなり時間が押してもう3時になっちゃいました。楽天繋がってますね。 えー、3時です、えー、今回の、えー、今日のキャンプ場は西海橋オートキャンプ場というところなんですけど現在、ここで長崎市内でオートキャンプ場ここですね1時間半かかるんで今から3時に行って4時半、まあ、最低でもね6時には着いておきたいなというふうに思います。ということで長崎から1時間30分走って西海橋にやってきましたえー、なんかすごいね、えー、観光客もいますね、えなんかすごくないなんか渦え渦巻いてるよナルトン 海峡みたいになってる。ええー、めっちゃ渦巻いてる。ああ、止まれないね。さすがに。ってかキャンプ場ないじゃん。うん？うん？うん？インドカレー屋さん。ああ、あったあった。で、こうやってね、こう U ターンするときも、えー、やっぱ百二十ぐらいらね倒すことなくこういうね U ターンのときでよく倒すんですよね。ということで最回り橋キャンプ場に着きました。 いやこういういね砂利道でも全然、えー、っとこっちですね、うわ、めっちゃ綺麗なキャンプ場、でやっぱ、あカ、の、ブ、ー、だとね、さっきの砂利道みたいなところも、やっぱあのー、走りやすいですね、2の4です、さっき、あのー、テントサイト行ったんですけども、結構、隣の人がね、音楽ガンガンかけてたんで、場所変更させてもらいました、あのー、こっちのね、広々としてるところに、えー、変更をしました。 ちょっとね、YouTube 的にもやっぱ音がね、あの録音されるのが良くないんで、うーうーうううううう、うん、この辺ですね。キャンプ場に着きましたー。ほぼ貸し切り状態。もう一個のあっちの方ね、たくさんいるんですけれども、えー、海が見えないけれども、ま、えー、貸し切りの方を選びました。ふうういや今日ね、帽子かぶってないんですけど、し、こんなに晴れてるくる、ね、んで、 にもちろん暑いけれども、もうちょっとぶっ倒れそうみたいな感じの暑さじゃないから、よかったです、えー。こちらが、えー、本日乗っておりました、ハンター株、えー、CT125 でございます。ちょっとね、ちゃんとした写したやつなかったんで、これちょっとねちょっとだけ、えー、紹介したいと思います。いくつか、まあ、中古で買ったんですけども、いくつかねパーツが変わってて、まあ、マフラーも変わってますね。でこのキャリアは、えー、昨日僕はつけました、えー。ミラーも純正のミラーじゃないし、この、えー、ヘッドライトガード。 ついてるしフォグランプも、えー、竹川のいいやつがついてますね。アマゾンの安いやつが、えー、ボックスがついてるんですけど5時かな、えー。これ結構使いやすいですね。<笑>すごいですね。ドライブレコーダーのステッカーが貼ってます。これも最初から貼っておりましたででっと。今日のバッグなんですけどもタマックスの、ねえー、ツービングバッグとかじゃなくて、えー、リンのワークっていうところのやつをつけてます。これね、まだ日本で誰も使ってる人いないんで多分僕が最初だと思います。個人的ににはこのキャリアが気に入っ て, て 専用キャリアなんでね、このマフラーをこうやってギュッてできるんで、これサイドバックとかね、つけてもかっこよくなるやろうなと思って、えー、楽しみにしてます。まあ今日はね、荷物少ないんで、えー、これだけね、やってきました。ということで、まずはテントを設営します。はいということで、テント設営完了しました。どうでしょうか、かっこいいでしょう、これ。これ、DD タープ4メートルに、えー、ネイチャハイク の, のいつもの動画日本一周とかしてるやつの。 えテントを入れてるんですけども、もなんと、もうこのために生まれたんじゃないかっていうくらいもうジャストフィットですよね。で、えー、しかもバイクも入れて、で、ここも全室があって椅子とかねテーブルとか置いて、えー、楽しめるっていう感じのスタイルでございます。いいね、一個びっくりしたことがあるんですけど、だいたいキャンプ場とかってその楽天回線うんぬんとかじゃなくて、そもそも携帯の電波他の他社でも携帯の電波すら入ってないところがあるんですけどなんとこのキャンプ場じゃん。ジャジャ ちゃんと楽天回線でつながってますこれはありがたいよいしインスタのストーリーに投稿しますみんなインスタフォローしてねちなみに今日のね、えー、写真こんな感じです、えー、これさこれとかすごくない<笑>これまる で, でもツーリングマップみたいなこれ自撮りですからねこれ動画から切り取ったやつですね 完璧に、うん、すごいね、表紙みたいなこれも結構気に入ってるけどねやっぱ楽しいね、キャンプツーリングってすごい、でこれちょっと疲れちゃったので30分、いや、1時間だけ仮眠しますいや、マジで貸し切り、いやっぱ最高だねこんな感じ で, しです、プルシック じゃやばい寝、ね、過ぎちゃったやばうわ寝過ぎた<笑>うわー真っ暗納豆8時45分ですえっと本当は30分ぐらいでまだもうちょっと明るい的には起きる、えー、つもりだったんですけどもう何も見えないっすやっちゃいました晩ご飯なんか作ったりするだけじゃなくてあの牛タンとお刺身を買ってきたんで、えー、それを焼いて食べます 今日のご飯は、えー、牛タン、アメリカ産牛タン、焼き肉用と、えっと、お魚、お刺身の、えー、切り落としです。ゴミは絶対も使いましょう。捨てていくとかありえないんで。 絶対うまいね、これはよしすぐ焼けるね、牛タンは牛タンいただきますまず何もつけずにうーんーおいい、うん、おいしいね牛タン完食です まあキャンプの YouTube 見てるんですけど、うどん食ってるんですよね、この YouTube の中で。うどん食いたくなってきちゃった。ちょっと、食欲ないけど、このうどんめっちゃうまそう動画の中のやつ刺身もつままでてめちゃった。えぇ、ー、11時23分になっちゃいました。あのー、まあ Twitter だったり Instagram にたくさん写真を載せてたんですけど、まあみんなから結構ね、えっと、いい反応が来たんで、こう、DM のやりとりしてたら、もう2時間ぐらい経っちゃいました。と、ニュース見ながら、ニュース聞きながら、その DM のやりとりしてたんですけども、 と、まあ、僕、あのー、まあ、日本一周もう去年4回目して、まあ、こんな風に旅とかね、ずっとしてるんですけども、やっぱ日本一周中とか旅中ってね、結構データ通信がすごく多くなっちゃうんですね。なんで結構他の他社さんのま、20ギガプラン だ, だったりすると、結構もう日本一周10、10, 10日目ぐらいで、1日多分2、3ギガ使うんで、日本一周中だったら。 えっと、使用しちゃうんで、やっぱそうだとね、えっと、やっぱ、楽天の回線とかの方が、まあ、使いやすいな、っていうふうにも思ったりします。楽天モバイル、楽天回線で今、えっと、使ってるんですけれども、3GB まで、え税込み1078円で使えて、20GB まで、え2178円税込みで使えるっていう感じですね。20GB 以上だったら、え楽天回線だったら、え無制限で3278円で、 え、データ使い放題となっています。なんでね、まあ、このテント設定するときとか、えっと、タイムラプスやってたと思うんですけど、とか、飯食ってるときとか、えー、友達の YouTuber さんの動画とか見てたんですけど、まあ、このね、ワンプランならすごくお得で、え、見れるんじゃないかなというふうに思います。 僕、いつも寝るとき、YouTube の, あのゆっくり実況とか見ながら寝て、まあ、寝落ちするような感じで寝るんですけど、えー、このキャンプ場、えー、楽天回線なので、えー、寝落ちしてデータの使用量がたくさんあっても、えー、大丈夫なので、えー、今日は、えー、今日もゆっくり実況見ながら寝たいと思います。おやすみなさい。そやろ、雨かよ。 天気予報は雨じゃないやんああしかも結構降っしいやまさか降るとは思わんだろうこれで、ね、よし撤収完了しました、えー、ゴミもないですねよーしえー、っとですね朝6時ぐらいからえー、っと雨が降ってきちゃって えっともう振ったりやんだり振ったりやんだりということでえっともう11時ぐらいですえっと撤収にねすごく時間 か, かっちゃってちょっとかなり遅めの出発なんですけどもえっと今日は佐世保港に行きたいと思いますでまず写真撮って佐世保港で写真撮ったらもう熊本の方に帰りたいと思います佐世保港に着きます佐世保港には来たことないから楽しみですねめっちゃ栄えてますねということで佐世保港の新鮮なパークで写真撮りましたえっとこちらじゃじゃん。 楽天回線つながっております。で、えー、っと、ここで撮った写真がですね、えー、今日はよ、えー、今回横の写真を撮りました。ちょっと見づらいと思うんですけども、えー、こちらもツイートしますと。あよし、ツイート完了です。見にくいですね。ハンターカーブでサテボッコ来たよってツイートしました。えー、まあ一個インスタのストーリーに曲げたいと思います。これめっちゃよく撮れてないいいですね。かっこいいね、ハンターカーブね。何にでも合うわ、マジで。 こういうところでハンターカブの、そして3日目ぐらいなんですけども、え熊本から長崎行って、島原回って、長崎市内回って、え佐世保港に来て、えあとは帰るだけというふうになっております。で、えっと、ハンターカブなんですけども、えいや、最高のバイクですね。え 125cc で軽いからもうどこにでも行けちゃうっていうのが、あすごくこう、旅向きなバイクだと思います。出発の前日に、この、えっと、サイドサポーターみたいなのを付けたんですよね。 で、これがあるとここにもバックつけられるんで、えー、絶対必要、えー、今回は使わなかったんだけど、えー、っと、まあ、日本一周とか、もっと荷物が多くなるときとかは、これ絶対いると思います。で、これ楽天市一で買ったんですけども、えー、っと、楽天モバイルに加入していると、えー、楽天のポイントの倍数も増えるんで、そっちうとこもお得だなというふうに思います。まあ、ハンターカブ、積載能力がすごいんで、ここにね、 上にこうやってどんどんどんどんこうやって積み重ねていけば何ぼでもえっと荷物って乗せられるんですけどやっぱ重心が高くなるのはねえっとまあバイクにとって結構致命的だと思うんでやっぱねも う, もうこれ以上増やさずに上にいっぱいまテントとか乗せられるけどこれ以上増やさずにこの横、サイ色後ろから見るとねこんな感じでなってるんでここにサイドのバッグをこう置いてこっちでも左右のバッグを置いてっていう感じにするとえ重心低くなって いいんじゃないかなというふうに思います熊本で帰ります、えー、帰り道はフェリー使わずに下道で有明海をぐるっと回って帰りたいと思います今ヘルメットの中で音楽聴いてるんですけど楽天モバイルに入ると YouTube プレミアムだったり楽天マガジンとかが3ヶ月間無料になるんで そういったものを、ね、お試ししたいと思っている人もすごくいいですよ ね, あのね YouTube プレーメ何がいいってバックグラウンド再生できるんですよねなので今こうやってナビ表示してても、えー、YouTube の音声をバックグラウンドで聞くことができるんで、まあ、ニュースとかあそういったものもこうラジオ感覚で聞くことができるんでどんな感じなんかなって試したい人とかにもすごくいいと思いますあと楽天モバイルは楽天リンクっていうアプリから電話を発信すれば、えー、国内通話は、えー、無料でございます まあね、友達同士だったら LINE とかで、ね、通話すると思うんですけど結構ね、ね、あのーまあ、いろんな手続きで車両士の人とかと話す機会が多いんですけど1週間に1時間半とか結構話してるんですけどそのためにねやっぱあの、普通の電話発信するとすごいお金かかっちゃうんでこの楽天リンクっていうのは僕にとってはすごく、あのー、かなり重宝している機能なんで LINE とかじゃなくて電話番号で電話しなければならない人にとって楽天リンクは本当にお得だと思います。はい、ということで熊本のイオンに戻ってきました。 もうちょっとしたらね僕の家です、まあ、全然奥なんです、まだまだめっちゃあの山の奥なんですけどね、ね<笑>いかがだったでしょうか、ハンターカブ乗って長さに行きに行くという、えー、企画だったんですけれども、いやー、ハンターカブおもろいね、125cc、まあ、KDX125 持ってるんですけど、も全然挙動が違うから、そのまあ、オフロード寄りではないけれども、KDX ほどね。 けどまあ街中をこうピューンっていくにはもうすごくいいバイクだと思いましたこれからねこのハンターカブで動画たくさん投稿していくんで、えー、よろしくお願いしますハンターカブに加えて、えっと、今回は楽天モバイルさんとの、えー、タイアップ動画でした、えー、楽天モバイルはいかがだったでしょうか、えー、楽天モバイルの詳しい情報は概要欄の方に記載しているので気になった方はぜひチェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますではまた